これあの春から目つみをして、うんうんえーまあ、ここまでおあの落ち着いてるんですけどどうしてもあの強いところだけこういうふうに伸びてくるんですね、はい、その部分だけ、まあ一葉目つみを秋まで伸び止まるまで繰り返しなんですよね、うんうん、紅葉を楽しめるにはまずお水水切れをさせない、うんうん、それと、まあ、ある程度の肥料それさえあればあとはあの夏の強い日差しをちょっと下げてもらえれば 紅葉は楽しめると思ますあそうですかただその前に、はい、そのやっぱりこういうふうに伸びてる、うん、せっかくこの商品作りにあ、ねはいはい、できてるわけですから、うんうん、やっぱりこういう枝が伸びちゃうとやっぱり枝を崩しちゃうんですよねせっかくこのき綺麗に、うん、輪, 郭輪郭できたやつが。うんうん 崩れちゃうっていうだから早めにあまり伸びないうちに1葉ぐらい残してこうやって切ってあげるこれが伸びなくなるまでそれの繰り返しになるんですよね、はい、そうですかね、はい、あとこれ1週間から10日するとやっぱり強いところが伸びてくるんですよ、うん なんかは同じですけどね。気になってたところで言うと、はい、半分にこう葉っぱがなっちゃってる。ハギリね、はぎりだ、はぎりですね。そうです。ここにもちょっと小さくて分かりづらいかもしれませんけど、うん、これなんかハギリしてある葉っぱなんですよ。はい、はいはい、半分っていうか三、うん、分の一ぐらい残ってるんですけど。それは秋までそのまま。そのままです。はい。 じゃ結構もみじとかだ と, もみじなんかだと形が崩れちゃうのそうですね。はぎりになるとね。傭、うん、兵からあの元から取っちゃえば、はい、この葉っぱはなくなりますけど、うん、葉っぱを残して切ると、うん、残る葉っぱもあるんですけどっていうの、ん、は紅葉は見られないですよねこういう状態だとね。秋に見どころを作るためには歯切りはちょっと。 葉を楽しむには、はいはい、剥がりの方をおすすめしますよね、うんうん、元から全部葉を取って、うん、2度目に吹いた葉っぱを利用する、うん、それなれ綺麗なです、ねそうですね、紅葉は楽しめますこんな感じで一応あの伸びた枝は止めましたでまた何日かすると強いところまた伸びてくると思うんですけどそしたらまた今のように 切ってくね、き, きれいな紅葉を楽しみためには、うん、まずお水を切らさないある程度のその肥料も大事だし夏の強い日差しをちょっと下げてあげるこれ全部の木一緒ですかね一緒ですね一緒ですねまずお水が大事ですお水はい。 これあの春からアブラムシがよくつくんですよ、うんうんうん、そうするとアブラムシの糞で黒っぽくなるんで結構ねアブラムシよくつくんですよねあの新芽のところに、はいはい、まあ豆ふんでもいいし、うん、簡単にするには歯ブラシで、はい、今ちょっとやってみますけどこういった普通の歯ブラシでいいですから、はいううはい、洗ってあげるんですよね<笑>、はい 冬場石灰溶合剤、はいうん、今なかなかあの手に入らないかもしれないですけど、うん、そういったものをかけて病虫害の予防のために冬場これ葉が落ちてからですよね。葉が うんうん、た方がいいでしょうけど、ね、抗剤がない人は普通の市販されてる害虫のね、うんうん、あれを定期的に消毒してあげればねこんなくらいでしょうかね。あ 棚に置いておくと雨とかね泥バじゃないですけど結構汚れるんですよね、はいまあ、どっか飾るにしてもね鉢が汚れちゃ、ね う, ねうんまあ、うか、ねうんうん、はい。 えー、これはカエデの小さい寄せ植 え, せ植ええー、になりますけどこれもね春から伸びてある程度伸びたらば切るまた伸びたら切るで秋口まで伸びが止まるまでの繰り返しになります。うんうんうんうん、今ここにちょうど伸びてていわゆる一節一葉っていうのかな。 ちょうどね人によってはこれが分かりやすいかな真ん中で切る場合と、まあ、例えば こ, これで分かりますかねこれが真ん中これ伸びる芽ですけど両端に葉っぱがあってこういうあの止め方する時はあるんですよね。 全部切っちゃうはい、で残された幼平ですけど両脇 の,、うんうん、あの葉っぱの付け根のこれは1週間ぐらいすると自然にポロッて取れますちへ、まあ、うちの場合は剥がりも兼ねて、まあ、こういうところですよね、うん、伸びてるところをこ葉っぱと一緒にここに切ってあげます。 葉が出る場合もありますだからこう3つになってるところとかまあ2つでもいいんですけど、はい、この上の部分で切るってことですねそうですそうです下じゃなくて下じゃなくて上です葉っぱのこの付け根のこの下の方のところに芽があるんですよはいはいはいこれ今途中で切りましたけど筋はここで葉っぱの上で切るでこの下で切っちゃうとちょうどこれ前回ここで止めてるんですよねこのの残された葉っぱの脇から 前回これ切ってないですけど葉っぱはね必ずあのこの葉っぱの元に芽はありますの で,、はい、でそこの葉っぱの元から芽が出ますので、うん、出たらばあまり太らないうちに摘んであげるそれの繰り返し場所によって、ねうんこ、ここです。 あるところ通常はこんなに短く止めなくもいいんですけど通常ですとね こ, ここなんですよここで切ってあげるんですけど、うん、ただこの葉っぱがあるところからこんだけ伸びちゃってるんですよ、はい、約 2cm ぐらいありますからね、うん、一挙にこ こ, まであのここまで大きくしちゃうとこの全体のバランスがちょっとおかしくなるので、うんうん、あのあの伸びすぎちゃってバランス崩すので、はいまあ、とりあえず1葉ありますのでここで止めていきます そうすると短く詰まってネタができますので、はい、通常はだいたい一葉まあ一節っていうかなそれなんですけどこれはここからここまでがし1いですからここでいいんですよね、うん、はいまあこのくらいの伸びがちょうど理想的ですかねなるほどうんセンチぐらいですかね場所によってはねこういうふうに伸びちゃう時あるんですよす、うん、ーんとね こういうふうにね、人差し指がここまで切っちゃってるんですよ、うんうんうん。だからこれだとちょっと長すぎるので、はい、一回ちょっとこの元にちょっと額みたいのあるの分かりますかね、うんうん。ちょっと額がここにあるんですけど、ここで切ると額のところから元からまた吹いてくれるんですよ、ねうんうんうん。この場合はここで切ります、はい。はい。これはまだちょっと細いので。 まあ、これも同じこれも伸びる可能性が見えてますのでこれ今ちょっとまだ切れないのでちょっとあまりちょっと細すぎるのであとでこれは切れるようにしますはいこのぐらいでしたらねまあ理想的な感じですよね下をで一節目でここに切て、てこの残されたこの妖怪はあと1週間から10日もすればこれ自然に取れますので落ちますので。 この木全体的にも小さくまとまってる木ですから、はい、で大きく育たないように、うんうん、できるだけ低く作るようにこんな感じでしょうかうでまだ伸びてるところもあるんですけど、うん、まだちょっと短いすぎちゃってちょっと弱いので、うん、ある程度伸ばしてから切った方がいいですか、うん、そうですねんあんまり細いうちだとやっぱりある程度枝もしっかりしていないと枝がれ起こしたりしますので、うんうん、45cm ぐらい伸びた状態です、はい、れば 切ってあげる、うん、そののががいいと思ます中方で気だから寄せってまあまあそこそこの年数は経ってるんじゃないでしょうか。う これで枝がある程度できればね、いい感じの小さい感じです、ねうん、サイズもいいですよね。そう で, すよね、うん、で今これあの肥料残ってますけど、ね、4月入ったら10月いっぱいまで4月から10月、うん、いっぱいぐらいまででしょうかでこれだんだんこれなくなってくるんですよ、はい、溶けて、はい、である程度なくなったらば新しいものと交換っていう形になりますホー、うんはい、ームセンターですとか。 に売ってる油かすのこに玉になってるやつでいいと思いますけどね、うんうんうん、あとはあの液体肥料液体肥料薄めて上ょで、うんうん、やってもいいしそうね十一月の半ば過ぎ早いと、うん、その頃からいくらか紅葉始まりますからね、はいはいはい、だから紅葉始まればもう肥料いらないですからなるほど。要はい 木が休眠期に入ってくるときに減らしていくみたいな感じそうですねもうそこはいらないですなるほど休眠期は木は活動してないですから、うん、紅葉はあまりなんて言うんだろう遅くなってよければ遅くまで肥料を与えてるいてもいいんですけど、うん、早く見たいなと言えば肥料早めに外してあげるんで す,、うん、変わるんですか、うん、多少変わります。 やっぱり疲労があると元気いいですから伸びようとしてますから紅葉も遅れるんですよ十一、うん、11月過ぎたらもう外してあげたいなるほ い, い, いますけどあの試験的にあれですよねちょっと冬眠さんといつも動画撮らせてもらってるんでちょっと通販やってみましょうかってことで盆栽球と一緒にちょっと一回通販をやってみるということになりました <笑><笑><笑>まあ、皆さん、ちょっと一回覗いてみてくださ い, って感じで、はい。よろしくお願いします。ますえっ、ー、と、これはブーゲンビリアという盆栽なんですけど、はい、盆栽としては、はなかなか、あの、あるもんじゃないん。そですね。こういうふうに、あの、本格的な盆栽として、木はなかなかないと思います。うん、こちらはずっと暖かいところの、まあ、九州から南の方に、自生している木なんで。はい まあ、この辺関東ですとちょっと冬ちょっと保護してあげないと、うん、ダメだと思うんですけども古着なんですよはい、はい、小さいですけどうん花はね、はい、結構来てますしここ、はい、2度咲きますから二、あのー、度咲く、はい、今8月なんですがこれで最後だと思いますけど花が終わって短く切ってもらうんです、まあ、このぐらいに詰めてもらうんですけど、うん、寒くなるまでに少し伸びてくれるんですよね、うん、まだあったかいですから。うん そうすると、その先端に花芽がつくんです。運がいいと冬いっぱいあったかい。柔度ぐらいの部屋に置いとくと咲きます。春までずっと咲きますね。えー、2番目のこれは欅ですけどもいい、あの小さいんですけども。年数的には10年以上15年。うん 10年。以上立ってますね。約20年ぐらい経っておっています。下、うん、を見ていただくと、うん、根 も, 根も、ね、はい結構よくできてますので、枝も枝分かれ、まあそれが一番肝心なんでしょうけど、うんうん、平均的にこの2つに分かれてそうですね。正面ですか？一応こちらが正面ですね。はい。いいところはこの根りから立ち上がり、うん、結構。 ですね赤松の平石腎臓ですけど平石で寄せ植えですね、うんはい。赤松林をイメージした 感じのなまだちょっとね若くてあれんですけど、まあ、肌ができてくれば犬に、うん、よくな る, くなる、うん、これからの素材の木ですけどね。 これ古い木でそうですねこのいわゆる新木約25年ぐらい経ってると思いますうもうあの結構肌も白くて縦筋もね入って結構古い木なん で,、うん、でちょっとあの小ぶりで寄せ方もまあまあいいので将来有望な木にな る,、はい、なると思いますさっっき動画撮ってたそうです ね, ねはいでこれも雑木林をイメージにした感じの、うんうん 寄せ枝さっきと同じ兄弟の木です。これこれも今ちょっと滑稽で隠れてますけど、そうですね。こんな感じですね。そうですね。い<笑><笑>。今国境で隠れちゃってましたけど、うん、の別れがこんな感じです。うんはいいいいですね。 まあこれもあの枝の状態とかあの立ち上がりの状態とか好みがあるので、うん、はい。値段的には一緒ですけどね。次、うん、の契約。こうなりました、はい。の赤松。これも寄せ植えです。はい。さっきのあの平石とちょっと若干イメージがちょっと変わると思うんですけど。そうですね。はい。同じぐらいの。 年代は同じですうん、さっきとちょっと流れからすると逆の流れになりますけども、えー、左へ流れてる感じの寄せ植えですは、うん、イボ タ, イボタ、はい、うあの春に白いいい花がが咲いてその後にあの黒い実がなります。 の、まあの木の仲間っていうか、えー、結構太いです ね, 太いですねで、えー、あの国風盆栽展という、はいはい、それ の, あの中品盆栽、うん、いわゆる三点飾りの添え木に使えるクラスなんですこれあの冬葉落ちを見ていただくと一番分、えー、かりやすいんですけど<笑>枝が結構密になってるんですよね うん、入ってる器ですね。こ れ, は鉢鉢これはのうち独特の窯元である常滑の紅葉湯園という鉢なんですよ。はいはいうん、ここにねうちの、まあ、いわゆる富士 山,、はいはいはい、富士山の落観があるんですけどこれあのうちで型を出してか、はい、焼かしている鉢ですうん紅葉湯園の。はい う、まあ、うちオリジナルの結構時代のってますよねここにも御、ねね<笑>はいうん、用でもあの産地いろいろあるんですが那須、うん、御用御 用, あの御用でも。 のの方の産地になるんですけども結構あの葉が短いいろんなあのまあこれも種から育ててそうですね約25年から約30年近いと思うんですけどそろそろあの肌ができ始めてきてるのであのナスゴイはねちょっとね肌が来るのが遅いんですよ年数経たないと肌があの来始めないので。 未生の木ですちなみに今これ針金かかってるじゃないですか、はい、これいつ頃外せばいいですかえっ、ー、とね食い込んできたらばもう外してもらうんですけどまだこれかけたばっかりなの で, で、ねはい、1年後ぐらいで大丈夫だと思いますけど場合によったらりたあの2年後うんはい。 食べてる方いると思うんですけど、うん、普通ひめりんごっていうとこれのそう三分の一ぐらいの大きさうん、うん、だと思うんですよ。結構大きい、うん、普通のあのりんごに形に近いり、うんご、えー、なんですけど、結構あの赤くなりますこれから、はい。まあ摘きで、うん、育てた。はい。これって食べれるんですか？食べて食べれないことはないですけど、<笑>美味しくはないと思いますけどね。うん。えー あでも結構古 い, っすよ、ね、古いですよねかなり幹太い、ね、枝の状態からすると約15年これ15年ぐらい、うん、結局最初のうちはあの畑で畑作りだと思うんですよ、はいはいはいはい、それからあの鉢にあげて枝を作り始めたと思いますので ですとかあの楓みたいに細かくわゆる花が咲いて実を楽しむ木なんで、うんはい、枝はそれほど実にはならないんです。でまた 枝が太くしっかりした枝でないと花がつかなかったり実が止まらなかったりしますだからどうしても実物盆栽っていうのは枝は密にはできないんですよね、はいまあ、ある程度太くないと支えきれないとかう、ね、そうですねそれもありますね ね、ブナですね一応これ、あのー、この肌の白さこれに尽きると思いますねあの古くなると白になるんですよねはい、いろんな小がありまして結構あの葉も小さくまとまってるあ の, のいいう木だと思います葉が小さいと枝も結構細かくできるんですね、はいまあ、大きく作るんでしたらあの普通はこの倍ぐらいあります そうですよね、はい腰にあったちっちゃい舟もうもっと葉っぱ大きかったそうですかしょ、うん、がいいんですね、うん、枝も密に細かく、うんえー、できるしょなので、はい、まあこれ中品クラスになるんですけど、うん、作るにはしのいい木だと思います、はいはい、約30年ぐらい経ってると思うんですけどね この肌がね、うん、もう真っ白でしょうん。見どころでいうと、この、この白 肌, 肌の白さ、あとこの粘 り, り、ね。このいわゆる立ち上がりですか、はいうん。根元からのこの立ち上がり。いいですね、一番の見どころ、この小さい葉っぱ、うん、葉ですよね。はいはいはい、なるほど、はい。結構お高そうな、僕今値段分かってない状態で。<笑>お高そうな予感がありますね。じゃ以上十点。 えー、っ と, とりあえず試験的にこう販売始め、なんか通販で売ってみるということで、はい、ちょっと皆さんの反応見つつ、はい、今後どうしていくか、はい<笑><笑>はいはい、ちょっとやってみますので、はい、よろしくお願いいたします。はい